皆様ごをお祈りいいたします、うん、これはいかがターゲット確認。 逃れることはできません私の出番だね外さないわー力を感じる<笑>誰も見えてますよはいや先生の邪魔はさせない先生に書きは逃さない Misty. むむ…意外と快適 あらまあ、おしわいたお はあ、めんどくさー。 あらまお、あ、お出出ままししししですわね盛大にお出迎えして差し上げましょういくな い, 痛くない<笑>参ります。あ<笑><笑> こちらち全部見えてますようわぐ適当で勝っちゃったな。 うむ…意外と快適 あらまあおすとね、盛大にお出迎えしして差し上げますとう先生の足は逃がさない。<笑> あらら、ま、ままおお出出ししししですわね盛大ににに迎えして差上げましょうう<笑><笑>、はい、そここ私私のよる行せスコビルチ 1,000 万級の激辛です。 え